演武開演。どうも。私のつれづれなる日常演武さんですよね。はい。そのいうわけで本日はチ ャ, チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ファミリーマートのハッシュドポテトを食べたいと思います。ね前にも食べたかな。うん。どんなの？ま、美味しそうだから食べてみますね。いただきます。 した？ブンのサイズを緩めてみたところで外側はカリカリで中に入っているジャガイモはちょっとザクザクとした食感がの程よく残っていて美味しかったですねコロッケとはまた違ったお味しさがありますしフライドパテトよりもこっちの方が自分は好きですねカリカリ ザクザクで食感を楽しみたい方にぜひお勧めできる商品ですのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンブミニューパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします